おはよう、あれ。可<笑>愛 い, いから、撮ろうと思ったんだけど。じゃんくん。じゃんくんじゃんくん。口のアップになっちゃうよ。やんくん。あえて、あえて。でに。こっちからなっちゃったの。はい、はい、どうぞ。じゃ ん, ん、じゃん、じゃん。じゃんくん。じゃんくん。うん、こっち来る。 じゃをオンにして「<笑>おは」って言うともう歩き始めちゃうのね。<笑> 決まり始めちゃったね。いいじゃん、くん。甘えられるって思ったかな。うん、甘えられるー。甘える時間だもんね、じゃんくんね。朝はじゃんくんの時間だもんね。そして。ようございます。ぽんちゃん。ぽんちゃんは。 甘えるよりも日に当たる方がいいもんねあっつあっつじゃないじゃんくんは背中ホカホカだよぽんちゃん黒いからすごい熱くなるねぽんちゃんぽんちゃんだってそこでねポンちゃんくんと甘えられたからもういいんだもんねぽんちゃんぽんはじゃんくんと甘えられば それはつ い, ててもいいだってこっちのヒーターのさ横でさ押せなかった。まうん ツーツ乗りながら見てるよぽんちゃんねぇぽんちゃんさ、うん、今日も始まりますせクロケンパパはもうすでに1時間以上の散歩を済ませております、うん、今日はもう1回行かないといけないかもしれない な, なんかね、ピクミンが言うねあの、ミッションできないんですよ、なかなか手に入らなくて 黄色 い,、ね、黄色いそう黄色いアネモネが咲いていません<ス>何のことかわかんない人も多いとは思いますがピクミンは黄色いアネモネが好きなようです噛ま、ね、れ, れると。 じゃんけん。